おようおよう、はい、もう行って帰っ て, き て, れてくよりは。くくきおおおまで出たら早いね、うん、なんんか向こうの猫のあ向ここううの猫のの猫猫ご飯くれっておばちゃんが Oh. はい、はい。すみませんんんありがとううごめんね<笑>ん 隣におねうん、隣で何が折ったかね。 ね、あれもあんた。いいね あぶめちゃくちゃゃく痛いねってなんかうんそうそう。 はあおりるん、ね、るずるずるずる。降りる降りる ガラスだけでか。 めめちゃめちゃゃよいしょ。 自転車車で行くんやん<笑>まあすごいでね。うん、多いからね。も、う、れ、んうん、ちゃいよ。 1個残っちゃううけど、向こう側があの3分の1ぐらい全滅うんあうん、ちょうどな い, の<笑>ガラいや何かがいたようなの一緒なら買うんじゃろうこのぐ ら, ら、はいだった あのなんか、うん、東京うで、と、うん、こだけ買っては あ, あとスペニャはがいねねこる乾燥のやホント。 怎么了怎么了呀